皆さん、こんにちは。もう一つのグループはこちらにいます。はい、では、名前、お名前を伺いしてもよろしいですか。じゃあ、女子の方。中川あゆみです。郷田あきおです。中川幸司です。鬼頭隼人です。はい。徳丸隼人です。斉藤ひかるです。おすごい。こちらは、何のグループですか。獅子舞をやっております。東京さぬき獅子舞です。 すいません、獅子舞は何ですか？姉妹、ちょっと一言で簡単に説明いただいてもよろしいですか？えっ、ー、とまあ、神に仕えているあの土地を清めて舞う聖獣聖なる獣です。こちらですか？こ、はい、んな素晴らしい。おおすごい！あの、いつ設立あのいつからやっていますか？ この団体は2017年からですけれども、この元になっているお獅子はもうずいぶん昔からあります、はい。なるほど。すごく可愛いですね、髪の毛は。すごい。耳, 耳です。耳, 耳すおーすごい。あの本日はこちらで、あ の, あの何のパフォーマンスをしますか えー、と日本にはいろんな種類の獅子舞があるんですけれども私たちは香川県三木町に伝わるボタン崩しの一つを演舞させていただきました、はい、では11月29日 YouTube で生放送であの流されているイベントに見てくるあのイベントを見たいお客さんにあのちょっと一言ありますか 一メッセージがありますかはい、えっ、ー、と見たことのない獅子米をお見せいたしますのでぜひ皆さん日本の文化の獅子米を楽しんでください<笑>はい、楽しんでください